ゲート通電後ノーワン、早く見つけなきゃ。あれってノーワン見つけたんじゃ。しまったバベチリに移ったんだ。僕の方に来てくれ。ダメだ。あのクエンテンは次がラストなんだ。逃げて、僕のクエンテン。イヤホンとサーセンごめんなさい、入して。ラッキー。 血濡れクエンティンなんとか無事みたいだね救助されてなかったからゲート開けるの躊躇しちゃったああこれはダメだゲート開ければよかった近くに誰もいないだろうないるかもしれないよ イネーはもと、割れたか。だ、誰か助けてください。僕のクエンティンが来たー。ありがとう。あの子も助けてあげなきゃ。 調子乗ってこの状態で行こうとしたのが間違いだったでも僕にはまだストライクがあるまっ まずい警戒されて担がれないあれいいの出ちゃうよとっても優しいカニバルくんだったリボン2つも使ってくれてたから優しく立ち回りたいわね に隠れてたりしないいないわこの付近にいるんじゃないのいたわ回ってる発電機の近くのロッカーは危険ね こっち回ってたわよね誰もいないわまさかまたロッカーなんてことは わらわ ら, わらわらドワイトせめて違うロッカーに隠れて全員ダウンは厳しそうドワイト勇敢じゃない やったわ初めての全員ダウンよブリンク練習付き合ってもらって助かったわみんなありがとう MVP はドワイトね 一目散に出てったわ。キングだけ連れて行こうかしら。嘘よ。うん、よしよし、無事脱出だねー。 せいせいせいせい。やるかーどうだ俺のライトさばきはキングお尻ががら空きだよおい変なとこ照らしてんじゃねえおじさんのライトはまだ使えるよ俺もまだまだいけるぜあ対決一旦中止僕たちがふざけてる間頑張ってくれてたねぐ また違う機会に対決だねーういー、脱出だおらおらおらおらーえ、何その速さできないだろぼ、僕の負けだどうやるの モレルー、助けてくれ。通電ナイスノーアンありませんように。なんですぐ見つかるんだ。 誰か助けて。ええ、漏れるー、うんえい？何君はプロだったのかー？え、ちょ待ってアシュレイ何やってるの？急に筋肉死んだ。は 動けないのにスライドしてる私のライト無駄になったどうやっても動けませんははずも分かってくれたのかすまない筋肉鍛えて出直します 次々みんな倒れてるから厳しい試合だなこれ近来るだろ<ス>よしよし阻止したぞ俺の方飛んでくる すまんおこれはワンチャンある されただけだった禁止放置して別の仲間狙ってるな板はあるかよし、みんな頑張れバレたか ダメだった。さよならー。あと一台がなかなかつけられない。 もう無理今の叩けたのになんで蹴るの優先したの狂気さんすぐなる引き継いなんなの もうほんと勘弁して何はよ助けろ急に朝鬼になったの全然発電機つかないから参ったぜ僕らも参ってます早く発電機つけよう 僕のこと見ないでくださいハマってほしいドクター立ち上がった元気に走り出すの子はエース帰るよ。ドクるよめちゃめちゃじゃれてる僕先に帰るからね で殴られるの僕<音声>そして僕を撃て出ていくエース